かおかなと申します。有名な先生方がたくさんいらっしゃいますので、あくまで参考までに地検の推進を目的としてお話をさせていただきます。で、今回の件はあの周りから少し地検の話が聞きたいという意見がありますので。 厚生労働省のホームページを用いまして説明をさせていただきます。で、こういうのちょっと手術後でありますので、聞き取りにくい部分があると思いますが、ご了承いただけましたら幸いです。で、平成15年4月30日に、国の方から、 日本での治験活性化計画っていうものが立てられております。で、これですが、gcp という法律に基づいて、また、さらに薬事法医師法複雑なあの法律が絡み合って。治験は開発っていうか実施されています。で、今回。 パンダミックが起こったことで説明を述べさせていただくんですがアビガンというお薬が現在第3相試験で実施をされておりますただしあのこの情報については私も詳しくは知らない状態になりますしその情報はあの守秘義務ですねあのデータを開示することは なされていませんので誰も知ることができない状態になっておりますですので現在新型コロナウイルス肺炎が流行しておりますがまだお薬として一般の方々が飲めない状態であるということをあのお話をさせていただきますでは通常の治験というものについてなんですが ま、日本の製薬会社さんと世界の製薬会社さんとたくさんあります。で、各国で承認をしないとお薬で使うことが認められていません。で。例えば、日本の製薬会社さんが開発したお薬。世界でも。治験として実証する必要性があります。 で、世界で開発されたお薬も日本で。治験として行わなければなりません。では、製薬会社さんが今回新型コロナウイルスの。効きそうだっていう。化合物？を発見された場合ですね。まず、最初に動物実験が行われます。 動物実験で行われるのが副作用安全性を確かめるものとあとは効果が認められるかどうかっていうのをまず確かめてからそのデータを国で認めていただきようやくそれから人に飲める状態で第一相試験というものが行われます。 治験についてですがあの詳しい情報を説明した上で同意をいただいて署名をしていただいて治験に入っていただきますで治験に入っていただいた際に行うことなんですが細かい状態でモニタリング例えば入院した時に採血とか 心電図とかレントゲンとかいろいろ実施されますがそれよりも細かい状態で観察をして治験は実施をされております。でまず第1層試験を行った後このデータをまとめたものを製薬会社さんが 国に提出をしてそれから次のステップに行きますで、この第一層試験を行うのも病院で行われておりますで、病院で行う上でも病院で実施する資格を持っている病院でしか行うことができなくなっておりますで。 ここのデータが国で安全性大丈夫だねっていうことで分かった状態で、次のステップ、第2相試験に移行します。で GCP というお話をさせていただいたんですが、試験実施計画書というものがありまして、GCP の基準が定められている内容が 基準として盛り込まれている内容になります。でこれをまず製薬会社さんが国の方に提出をしてそれから試験が行われている。ですので第1層試験から第2層試験に移行する時間もすごく長い時間かかっております。で第2総試験に入ってくると実際の 患者さん、病気を持った方に使っていきます。で比較的少数の人数の患者さんを対象に治験は実施されるんですがこれも詳しい説明をした上で同意を得てそれで効果とあと容量どのくらいの量が効くかどうか使い方 点滴だったりとかカプセルだったりとか錠剤だったりとか筋肉注射とかいろいろ方法があるんですがそれを調べる試験が第二層試験になります。でこれもデータをまとめたものを国に提出してそれから「あ大丈夫だ効果がありますね」って。 作用が少ないですねっていうところでようやく第3層試験に移行できます。で第3層試験がようやく世の中にお薬が出てくる状態の最終段階のステップになるんですが動物実験から1層試験2層試験第3層試験 すすごい長い長期間かかってきますですので今世の中で病院を受診して処方されているお薬はすごい何年もの年月がかかっているお薬となっております。で今回新型コロナウイルスに対してはパンダミックが発現されたこともあり比較的早い段階でお薬として 準備をされておりますただしまだ世の中に出てきていないので感染予防拡大予防というのは世界的にやはり冷静に動いておかないと危ないということが言われてきている現在の問題になります。 で10年間治験をしてきた中でちょっとやはり懸念しているものになるんですが日本ではやはりあの治験を重点的に行う病院っていうのがないので病院で治験を実施していただくんですが病院のスタッフさんは通常の病院 あの治療に合わせて治験をお願いしてやっていただくような形になりますので業務量が増える状態になりますそれをカバーするために SMO 私が勤めていた会社になるんですがこれは支援業務を行う。 機関になりますで、開発業務のサポートをする機関もありますで、こちらは製薬会社さんを手伝うような機関になりますですので製薬会社さんシ CRO SMO 病院4つの契約だったり SMO と製薬会社さん 病院という形3つの契約だったりこれはケースバイケースになりますじゃあ日本についてなんですが以前と比較してスピードとか品質は上がってきましたが、まあ、海外のメーカーの製薬会社さんからよく言われていることがコスト面で高いというところが やはりりをされてきてきおりましたただこれもあの近年あのだいぶコストダウンで動いてきていますのでスピードは前よりも上がってきたけれども世界に比較したら新しいお薬が少ないっていうのが現状になっております。 でアメリカについては患者さんが全額負担されているところがありますので知見に入るるここととでカバーし て, るっていうところがありますで中には治験に入ったことがある方もいらっしゃると思うんですが。あの 治、ま、験、あ、に入っていただくことでたくさんやっていただくこともありますあと、まあ、病院に通っていただく回数も増えることになりますので負担軽減費というもので交通費や時間を割いていただくことに対してお金を支払う仕組みがございます。ただし全ての人に が治験に入れるかって言ったら、そうでもなくて。基準っていうものが決められています。例えば年齢だったりとか、病気の症状だったりとか。細かい条件を満たさないと、治験に入ることはできなくなっております。で昔よく言われていたことなんですが。 実験体なのではないかというところについてなんですが先ほど説明しました GCP という厳しい法律がありますので患者さんの権利の尊重とか個人情報の保護法とかとても厳しい状態になります。ですので情報が漏れる 患者さんの名前が漏れるとということはありませんん患者さんの名前じゃなくて、まあ、被験者さんって治験では呼ぶんですがこれは例えばコード化したもの ABC だったりとかこれは例なんですが、まあ、各治験ごとにコード化したものでデータを提出する。 そういうい状態で個人情報の保護法が守られています。で、治験を実施していく上で、まあ、病院の先生医療スタッフさん、まあ、製薬会社さんで被験者さんも含めてやはり協力した体制が重要になりますので十分な情報開示と 情報提供が必要であるで被験者さんの人権を守ること科学的かつ倫理的観点から十分な対応が必要と配慮がなされなければならないと定められていますただやはり理解がと協力が不可欠であるため 治験 の, の意義とか内容については積極的にやはり国も推奨しているで治験についての社会的認識を深めていくっていう動きは私も治験をやってきた上であの入っていただく患者さんたちには十分説明をして対応させていただいておりました。 治験についてなんですがネットワークが構築されており、まあ、専門のセンターが中心となってネットワーク化されておりますで、まあ、医師手動治験とかもありますがちょっと細かい状態情報になりますのでここは割愛させていただきますでは治験コーディネーター私がやってきた 業務なんですがこちらは医療スタッフさんドクター放射線科薬剤部臨床検査技師さん総務課、ま、維持課、まあ、病院の中で動いている機関のサポート業務あとは入っていただいた被験者さん患者さんたちの スケジュールの調整だったりとかあとは新しいお薬治験薬の配送の手続きだったり管理方法の伝達だったりいろんな業務になって動いてきておりますですので看護師よりもやはり詳しい知識を持っております。 で知見コーディネーターもたくさん数がいるんですがやはりあの数が少ない状態で動いていますので特にあの看護師さんの経験がある人だったり臨床検査技師さんの資格を持っておられたり薬剤師さんだったり院内の CRC さんだったりとかたくさん知見コーディネーターはいますが足りない状態が。 やはり続いていてますで看護師さんの数 介, 介護士さんの数も少ないので医療スタッフ全体的にやはり少ない状態できているで今回あの新型コロナウイルスの影響で看護師さん病院がやはり今数がスタッフさん取られてますので。 大変だろうなと思いますでまだあの病院でも治験を知らないスタッフさんも多い現状もありますのでそれはすべての病院で行われていないっていう問題もあります。で知見を行う上であのこれ 基準がありますで全てのクリニックとか病院ではあの行うことができないまず病院の病院長ですねドクターと薬剤さん看護師さんであのやはり治験という言葉を知って病院の中の設備を整えたりとか。 そういう問題があって、全てのところでは実施できないようになっています。ただ、今回パンダミックが起こったことで、治験薬についても、おそらく認識が高まったのではないかなと思いますので、これから先、まあ、今回の新型コロナウイルス範囲に対しての治験も多く、 始まってくるのではないかなと思います。ただ時間はかかる。と考えております。で、ここは会社になりますので、あの各。企業がありますので。まあ、そこは各企業ごとに育成に取り組まれている現状があります。 で本来であれば私個人が治験の促進をすることがどうかという問題にもなると思うんですがまあちょっと周りから少しお話しようということもありますので現在コロナウイルスであの医療スタッフが少ない現状もありますので。 治験のことから少し離れたいと考えておりますので説明を今回させていただいております私もあの治験の推進ですね早い新しい新薬が日本に入ってくることを望んでおりますのでお話をさせていただいていますで医療機器 は医薬品ととままたちょっと違いますで医療機器は例えばですが心臓のステントだったりとかペースメーカーだったりとか私は喉の手術を行っておりますが喉に対する機械だったりとか、まあ、例えば人工呼吸器だったりとかもそうなんですが医療機器として治験も実施されております。 こちらは費用面なので割愛をさせていただきます。で、えっ、ー、と、知見外に臨床研究というものも存在していまして、先生たちがあの効果が認められるだろうということは、あの臨床研究として実施されて、あの論文として公表されている現実があります。で、これは各あの専門の先生方があの倫理委員会というもので あの診療を行ってから患者さんに投与いただいて参加していただいているっていうところが現在あります。でここでお伝えしたいのが長く治験でお薬はかかっているっていうことをあの実際知っていただいて今回パンダミックが起こったっていうことで早の早い。 コロナウイルスの世界的にやはり終わって経済面も復活していく動きで亡くなる方が減っていってっていうことでお話をさせていただいてますので今回の件で治験のお話は最後とさせていただきます。 まあ、では今現在なんですが、まあ、最初中国で起こりましたが、まあ、パンダミック宣言で世界で大流行しています。で日本でも感染者数が増加してあの特に関東まあその他まあ福岡もそうですがあの感染状態が拡大しております。であの ほとんどの人が無症状だったり軽症の人が多いのでやはり外に出て遊びたいとかあとはまあ10人以上とかで集まったりで無症状な人がちょっと疲れてる人にうつったりでインフルエンザもそうなんですが必ずしもうつるわけではない。ただ今回 あの咳エチケットっていうところをあのずっと国も言ってるんですが咳をする病気っていうのがとても複数ありますので換気が悪い場所窓がない場所などで大勢人が集まる場所にどの人が新型コロナウイルスを持っているか分からない状態になっていること。 あとは風邪でした風邪だったけれどもその後やはり体力が落ちて新型コロナウイルスにかかるというのが今現状繰り返されているのではないかなと考えていますで 今あのどうしても国ではやめてくださいという動かないでくださいという法律はない状態ですなので自粛してくださいということで何度も呼びかけられていますじゃあです。 若い年齢で肺炎で亡くなった場合良いかなって思います。また大事なご家族が新型コロナウイルスで亡くなった時にどう思うかなって私は個人的に思います。後から後悔するんじゃないかなって思います。 で、現在深刻な問題なんですが。医療現場がパンクしている状態になってますので。実際のところ命の選択が行われています。誰の命を救えばよいか。っていうことです。例えば。私の家族が。コロナウイルス発症しました。 私もかかりましたで、まあ父を例に話しますが年齢から考えてどちらが長生きするだろうかという視点を持って選ばれる可能性が出てきているっていうことになります。では私が重症であった場合で父が元気であった場合。 私は父を治療してくださいということのお話をすると思いますそういうことが影に隠れててていいいいるとうを知ったただきたいなと考えておりますただし必ずしもこういう状態ではない可能性もありますのでそれは実際私が福岡に住んでいる。 東京の状態は行ってかかららじゃないないいとわ佐賀県の状態実家佐賀県ですがそれも実際はわからないなので日本の中でもあの起こっていることが現在わからない状態になっているから不安があったりとかただ実際に。 数がが増えてきてきいる現状があるで病院もやはり東京都ではあのホテルを借りてそこに軽症の人をっていうことで言ってきていることがニュースで流れていることは事実なのであの感染者の数も増えてきているっていうことは医療現場でも言われてますのでこれは事実である。っていう ことかなと思います。であの必ずしも新型コロナウイルスにかかるかといったらそういうわけではありません。なぜなら手術後私は外に出ていますが熱や咳の症状はありません。で食べる力もあるし運動する力もございます。ですのであの みんながみんな新型コロナウイルスではないっていうことは国は強調していますがうつす可能性があるっていうことを視野に持って行動してくださいっていうことで呼びかけていると思います。じゃあです何度もお話をさせていただいてるんですけど咳エチケットが 現在マスク不足が問題になっていて咳をしている人がマスクがなかったりとかで無症状の人もいたりとか現在咳をしている人っていうのが風邪だったり肺炎だったり心不全肺の病気 たくさんいる花粉症もそうですねで普通に何もなくてくしゃみをしたりする人もいるかもしれませんですのであの可能性で言えばすごくもうわからない状態である誰がコロナウイルスを持っていてもおかしくないだからうつす可能性があるということで 考えてて動いてください命を大事にする行動でっていうところが感染者を増やさないためと人を亡 く, 亡くなることを抑制するためとあとは経済面がやはりあのダメージを受けてますのでそういうところでも早く日本の中でコロナウイルスの問題を解決しなければ 経済も長くかかっっててしまううという問題になっております。で先ほど治験のお話をしましたがワクチンインフルエンザの予防ワクチンはありますが特効薬が現在ありません。で治験のお話をした内容も病院で処方することは不可能な状態なので。 効果がすぐあるものがない対象療法もう一般的な治療を手探りでやってる状態であるで病院の中で感染をしてる状態であるっていうことがやはり深刻な問題になってますのであのそこは私も踏まえて行動する際には熱を測ったり。 人と会うことを避けたり。しておりますので、ここがやはり薬がないっていうところが。大事なところだと思います。で基本はやはり。普通の生活をして元気でいること。まあ食事をとったり、睡眠をとったり、運動したり。 で、通常は人ってあの自分の免疫力を持ってますのであの以前テレビでお話をさせていただいたんですけど、まあ、白血球とか、まあ、胃酸だったりとかあの自分である程度細菌とかウイルスを攻撃できるような体を持っています。 ただやはり疲れてきたりストレスがたまってくるとこういうのが崩れてきますのであのどうしても病気にかかりやすい状態になってくるあとはストレスがたまることでもうイライラしたりとか、まあ、今犯罪が増えてきていることがテレビとか先ほどあのコンビニに行ってきたんですけど コンビニの中でも盗難が増えていますっていうことで放送が流れたんですがやはり事件が発してしてまうで経済面のダメージもあるからこれはやはり経済面の悪化で起こっている現実的にやはり生活が苦しい状態が。 倒産している企業もありますの で, で貿易もされていませんのでみんな苦しい状態で今生活をされていると思いますでで万が一熱がある時はやはり会社に熱があることを電話をして仕事に行かず病院を受診してください。で 先ほども申しましたけど病院がもう現在あの院内感染とか医療スタッフがうつってたりとかいうのが問題になっておりますのでここがもう病院スタッフがなかったり国も急いで配達をしてるけど医療スタッフが倒れてしまうと見てくれる人がいなくなる。 という意味になりますのでそこはやはりあの冷静に対応しなければならないんじゃないかなって私も思います。でクラスターの意味は、まあ、外の空気はエアーですが、まあ、私は外に出る時はマスクをしていません。なぜかというとまあマスクをしなくても。 空気を吸ったからといって感染するという意味ではないで人と接触する時が問題であるのであの昨日面接に行った際はマスクをしてから面接を受けに行きましたでウイルスの大きさなんですがこれとても小さいものになりますので。 現在福岡県でもよく見かけるのが鼻を折ってなかったりとかあとは息苦しかったりおそらくすると思うんですけど顎下まで下げてマスクを使用している方々がやはりあのよく見かけます。ですのであのせっかくマスクを持っているのであれば。 あのきちんとマスクをつけるっていうことをしていただきたいなと考えております。であとよく見かけるのがマスクの表面を触っている方々これ人には癖っていうものがありますので顔を何回も触るってことはやはりあるので、ま、その状態で手洗いをせずに食べてしまうと。 結局鼻とか口にあのウイルスが入ってしまうことになりますですので基本は手洗いであるというところですマスクはしていただいいて構いません。ただしきちんと正しいマスクのつけ方をしていただきたいなと考えておりますでおそらく体温計最近あの 薬局とか行ってないのでわからないんですけど、まあ、体温計もない可能性もあります。で、今味覚障害とかいろいろ情報が報告されていますので、ちょっとおかしいなと思えばもう政府もあの電話解説をされております。で、LINE などあの携帯でも。 コロナウイルスの症状に対しての SNS の解説もされていますのでおかしいなと思った時は相談してみて熱がある場合は早く病院に受診をされた方がきつい思いをせずにで重症化せずに済むと考えております。で まあ、アビガンというお薬は、まあ、有効性がある可能性があると判断されて治験が行われていますがリスクもあって簡単に服用できるお薬ではなくまだ現在世の中には出てないお薬になります。であの今世界の企業とかも含めて確認をしましたがあの開発急いでいることはあの。 インターネットでもよくわかっていますで新薬の開発に対しては何十億もの費用がかかっていますし開発されたとしてもそれが途中でストップこれ効果を示さなかった場合はあのお金が消えてしままうっていうい現実もありますそれはできれば知っておいてほしいなと考えております。 で、もう皆さんそうだと思うんですが早くもうコロナウイルスの問題が終わってほしい世界的に願われていることだと思います。で病院のスタッフの感染が拡大していますので病院内で感染が認められて院内感染病院の中で感染が確定された場合は 病院自体が閉鎖する措置を取ると思います。でその際はその病院に受診することができずに新型コロナウイルス肺炎ではなくて亡くなる人たちが増えてくることが懸念されています。でこれが起こってくるとやはりつらいですよね。ですのであの。 まあ、よくニュースでまだ報道されてますがあの遊びたい気持ちとかいろいろ分かりますけどあのかかった後に後悔しないでほしいなっていう気持ちは本当に強く思います。で経済が悪化しているので今犯罪が増えてきています。で本当に多くの会社が今 倒産していますし、福岡県でも多くやはり倒産していることはニュースで見ております。で、まあ私も経済がおそらく悪化するだろうし、皆さんもそうだと思います。で、貿易を再開できなければ日本もあの輸入したりとかしていると思いますので、で輸出もしていると思います。なので。 なんとか今頑張らないと経済も悪化するし命もなくなる可能性が高くなるしという状態になっているので今はあの結構詐欺の情報とかも増えてきてますので国や各都道府県のきちんとした情報をもとに冷静な対応をしていただければなと考えています。で 私はフェイスブックなど、まあ、しておりますがあの内容など見させていただいてあの、まあ、友達を増やしてもいいしあの私はこれで収入を得ておりませんので自由にあの閲覧はしていただいていいと考えております。であの考え方の相違などあると思いますのであくまで。 もう参考の程度としてお話をさせていただくことで本当に願っていることは早くあの健康皆さん笑顔になってあのこのコロナ問題が世界的に終わることを本当に願っていることだけになりますので同じ気持ちだと思います。 皆さんなのであの早くこの問題から日本も抜け出して世界も同時に抜け出してなんとか立ち上がっていきたいなということでお話をさせていただいています。でちょっと声があのかすれているのは手術の影響によってあのもう左背体麻痺で片側動きませんので。 右側の声帯だけ動いて話をしております。なので声がちょっと聞き取りにくいかもしれません。その点についてはご了承いただければと思います。他かなでしたでは失礼いたします。